金持ちのお屋敷に招待された、でかい依頼の匂いがプンプンするぜ。がっぽり稼ぐぞ、モブ次回、モブサイコ102第4話、中身、悪霊動画配信サービス、もちろん正しい判断です。